はい、本日はですね「勝ち色診断」というものをやっていただこうかなと思ってるんですけど色診断ってどののようなものになもにるんですか皆さん好きな色とかがありますよね、はい、その好きな色というのが本当に自分に合ってるのか、はい、もしかするとその色が。 自分のパフォーマンスを下げているっていう可能性もあるんですよ ね, なるほどですね僕自身はちょっと今黄色をちょっとメインカラーで使ってるんですけどそれじゃないかもしれないそうなんですよで。その好きな色がもしかすると力を奪ってる集中力をなくしてるそういう可能性があるんでそれを一人一人あの診断していくっていう。 それがあのパフォーマンスアップカラーでも言うんですけども勝ち色と自分たちは言ってるんですよそれを実際に教えていただけるそうですっいうなる、ねはいはい、勝つための色パフォーマンスを上げるいい色ともちろん悪い色っていうのも診断できますんでそれをうまく利用して生活に使っていただけたらと思いますありがとうございますじゃあもう全話急げということで、はい、早速やってもらえますかはい大丈夫ですよありがとうございますよろしくお願いします 今日は色紙を使って診断をしていきたいと思いますよろしくお願いします、はい、どうもじゃあ今日はですね、はい、13色っていう色でどれが一番本当にいいパフォーマンスが上がるか、はい、価値をちょっと診断したいと思いますけれども、はい、黄色はやっぱり最後のお楽しみっていうことですね僕の字とかいいから、はいはい、一番最後にしたいと思います、はいはい、じゃあやっていきますんでまずこのグレーをはい 見てもらっていいですかね、はい、見ました、はい、で自分がこうやって後ろから押しますので、はい、耐えてもらっていいですかねもうこう踏まればいいですねそうです一回練習やりましょうはいせーのあ、そんな感じですはい、わかりました、はい、じゃあこの色を見てもらっていいですかね、はい、これグレーになりますこれずっと見とけばいいですはい、見とけばいいですはい、わかりましたいきますよはいせーの はい、これがあの今日のまず基本になりますんで、はい、これより強いか弱いかを感じて言っていってもらっていいですか、ね、はいわかりました、はい、お色をやっていきたいと思いますいっいせーのっさっきより明らかに強いですよねそうですね、はい、さっきよりもなんか力入りますねこっちの方が、はい、ということはですねグレーよりも青の方が合ってるっていうことなんですよね はい、はい、せーの<笑>マジですこれ力は一緒なんですよこ緑ダメってこと緑ダメってこと す, <笑>、はい、すごい、はい、これをどんどんやっていきますんで次は白をやりましょうはい、白いですね、はい、せーの、うん、あめっちゃ強いですねちょっと、はい、白はまあまあ強いと思いますねまあまあ強い、はい 黒いきましょうはい。僕のバイク黒なんですよねあ、はい、そうですか、はい、じゃあ黒がいいですねせーの<笑><笑>バイク残念ですね<笑>はいもうちょっと塗り替えますね塗り替えてください、はい、じゃあ次水色やりますはいせーのーほら、これも弱いですよね紫です、ま、にせーのお、強いですね 紫が一番今までの中で強いかもしれないですね。はい、紺色です。黒色、はい、はい。せーの。お、う、こんも強い。でも紫よりの方が強いかな。茶色やります。はい。せーの。おー力入らないですよね、はい。茶色は。さらに今度弱い方が入っていきますね。はい。せーの。 ピンクの強い強い方に入っていきますね。ピンクの赤赤いきましょうはい。せーの。オレンジです。せーの。あー力入らないですよ、ね。入らないです。はい。最後。僕 の, のメインカラーでこれやりましょう。うこれ落ちたらちょっと嫌だなこれ。はい。行きます。はいお願いします。せーの。 はい、はい、じゃあこれあ回やりましょうか<笑>紫となん一番強かったら紫いやこれ本当に同じ力でやってるんですよでも全然本当力入るときと入らないときの差がやばいです本当、うん。行いきましょうせーのこれだけで押してるんですよ<笑>紫紫ですねもう一回だけあの黄色をやってもらってキてやりましょうょ黄色と紫のはい めっちゃ見ます、ね、てくださいいきますよはいせーの紫、えー、<笑>ですか紫ですかねいきましょうはいせーのこれぐらい違うんですよ不思議でし ょ, ちょっとな もう今これはですね、オリンピック選手かな本当にちっちゃい幼稚園、保育園の方もね、皆さん、診断をされて、自分のパフォーマンスが上がる色、下がる色、いろんな部屋や道具とか、そういうのに取り入れてですね、今、どんどん広がってるんですよ。すすす、ごいいででね本当ににプロの方も実際にそうですはい もうオリンピックに参加された方とか使ってるスポーツウェアの色とかもそうですね立ちに道具の色だったり、まあ、水泳だとゴーグルの色を変えたりとか、はい、ま あ, あのプロの競輪選手の方だと自転車のフロイフレームだったりとか、はい、野球だったらグローブと か, かいろんなものに使って例えば勉強とかだと筆箱とか、はいまあ、鉛筆化粧あとまあ子供さんの勉強部屋のカーテンだったりとか、はいまあ、すごくやっぱりその フォームされれたりとかすするる時もご相談に来られる方が多いですね実際にその勝ち色に変えられて、成果っていうのも出てるそうですね、優勝された方、タイムが、ベストタイムが出たとか、まあそういうのもすごくいい連絡が来ますね、ちょっと今、僕自身、体験してみて、なんかもう、すごいですね、そうですね、なんか同じ力でやってるのに、はい、なんか色で、全然この力の入り方、そうですね、違うんですよ。違う いやーちょっとでもじゃあ紫なんですね僕の色はそうです、はい、ちょっと取り入れて見分けてみてください、はい、<笑>メインカラーね今までちょっと黄色使ってたんですけど今度からはい、こちら紫にしたいと思いまーすはいはい動画最後までご覧いただきありがとうございます高評価チャンネル登録よろしくお願いしますでは次回の動画でお会いしましょう